皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月4日。今日は、クエストナンバー681です。このクエストは、最初から報酬が明らかになっています。なんと、大魔王の肖像画がもらえてしまいます。これは気合を入れてやらなければなりません。えちょっと待ってください。これって、クエストをリプレイして、両方のセリフを聞かないといけないやつじゃないですか というか、デフォルトがいい絵になってるのがすごく気になります。これは悩みます。そんなこんなで、クエストナンバー681が終わりました。これが報酬の大魔王の肖像画です。なんとなくマデサゴーラの方だと思っていましたが、こっちの大魔王でしたか。そりゃそうですよねっていう話でした。そして、先ほどの選択肢は、結局クエストをリプレイして悔いのない状態にしておきました。 お使いが少ないので、あっという間に終わったクエストでしたが、意外に心にツしんとくる内容でしたね。心の整理をつけるのが、ちょっと大変なクエストだったかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。